こんにちは。SQL の良さを説明しておきます SQL はリレーショナルデータベースにおいて問い合わせテーブル定義その他さまざまな操作を行うためのデータベース言語ですここに SQL のサンプルを示していますこれは、 商品というテーブルから ID 商品単価という3つの属性で遮影するという問い合わせを行うコマンドです。これ2行に見えますが途中で開業しているだけでワンコマンドになっています。このように SQL はコマンド言語で世界標準になっていてさまざまな 種類のリレーショナルデータベース管理システムで、えー、使える機能になっています。そして同じことをツールで行うことができます。例えば問い合わせをしたいという時に SQL を書かずにツールを使ってビジュアルに書くということもできます。 えー、どちらがいいとは言いません。えー、今から、えー、この SQL の方が良い場合があるということを、えー、簡単に説明しておきたいと思っています。えー、SQL の良いところは、えー、先ほどから申し上げているようにさまざまな種類のリレーショナルデータベース管理システムで、えー、同じように使える 共通言語になっていいるととうことですもう1点、えー、ツールを使うと、えー、何かしたいというときにマウスやキーボードで操作するから、えー、分かりやすいかもしれませんが、えー、操作がちょっと面倒で自動実行したいという場合にはコマンドが必要です。コマンドを一旦ファイルか何かに保存しておいて、えー、それを呼び出すという風にしておけば 自動実行簡単に何度でもできますコマンドの良さは、何と言ってもコピー・ペーストできるということです同じ作業を繰り返したいというときに、ファイルに保存しておいて必要な部分だけコピーしてペーストするという手順で実行できますし えー、なんなら丸ごと実行したいというときにはファイルを、えー、読み出して、えー、それを実行させていればよいということになりますそして、えー、作業記録を残しておきたいなあとで確認したいなというときに、えー、ツールですと、えー、記録取る作業が面倒です、えー、コマンドであればコマンドをそのまま、えー、記録として使うことができます作業記録があれば他の人と教え合いたい 他の人に教えたいとか、他の人から教わりたいというときに便利です。コマンドの方がツールよりも、えー、再現や真似が簡単だという場合があると思います、えー。以上、SQL の良さを説明しました。どうもありがとうございます。